はあよいしょいわもたれてるときは、はあ、今日は優しいご飯を食べようよおーえぶーー今生理だし曇ってるしいわもたれてるしだるいねあーやだやだ あ、なんか、あそこパンツこうがってるし。パンツ落ちちゃってんじゃん。なぜ。は。は。ちょうど朝でございます。 ストールに吸い込まれてしまった普通にもう胃もたれ治っちゃった今から減った だったんだけどこの格好のままちょっと少し散歩をしてしまったすごい恥ずかしい人恥ずかしかったもうやらないといけない 湯をいたわろうと思うよ飲んでる、ね、牛肉した茹で中ですナムルネギミンニクして、昨日の残りの味噌汁今ね、まだ若干胃が持たれてるから ココフスープを作ろうと思って無計画でやってる大丈夫かしらまあいいでしょうオッケー牛肉を煮込んでる間私はちょっと頭が臭いのでお風呂に入ってきますではお風呂から上がりましたコンタクトもつけましたもう夕方なんだけど飲みますかね よいしょ、ビールですオリオンビール乾杯<笑>あおいしいはあおいしいわよし スープ、今ね、家の中すごいよ。あのね、今ね、家の中がもうニンニク臭幸せ、はいしょ。じゃあ、仕上げていきます。う い, いい感じ。いくよ、いくよ、暑いのがいくよ、みんな気をつけて。う、はい。う、はい。よいしょ。 いけるねパカ残り<笑>になんかすごいスープでもないかななんだけどでもなんかすごい胃が復活しそうなスープだないい感じそれではいただきます今日のテーマは胃をいたわる晩食でございますそれでは改めまして乾杯もう空っぽ<笑> 一口で空っぽになレモンサーにするおーおーでは、もう一回もう一回の改めましての改めましての乾杯さっぱり美味しいいただきますスープね ちなみにね、ハラシ明太子これをセブンで買ってきたキムチまた作ったもやしのうん美味、うん、しい牛肉ボロッと入れたの牛肉うん、うん、うん、うん フフフフフが休まる。 氷大好きで何でも飲み物冷たくキンキンに冷たくして飲んじゃうんだからあったかいスープいいね夏場うんのキムチ美味しい私あんまり白米食べながらお酒ってしないんだけどいいねたまにうん 昔、うん、もやしナムルとかねあとお漬物をおかずに白米食べれなかったんだけど今はね美味しく食べれるあ味<笑>しいわ幸せなんだけど今日はね絶対にお菓子とかアイスこれ振りじゃなくて食べないって聞いい。 ご飯が本当に美味しい私前動画にしたんだけどドラべで炊いてるの保温とかできないからまっ、あ、すぐにねラップして冷凍してるんだけど美味しいお酒も進むわ うん、牛のだしだ使ってるし牛肉もねいっぱい入れたから牛のいい味がしてとっても美味しいうん 今日スープ作ろうって思 っ, て思ったかって言ったら昨日飲み過ぎで胃が疲れてるっていうのもあったんだけどあのねネットフリックスでこれこれ「スープの国韓国汁物機構」っていうなんかねドキュメンタリーが配信されててそれがまだね3話しかないんで3話っていうかね一つが長いのあドキュメンタリーなんだけど。 これ、ね、すごい面白くてすごい美味しそうでいろんな韓国のスープが出てくるのこれであスープ飲みたいって思ったのそれもあってで偶然あの朝起きたらなんかすごいもたれしてるわと思ってそれで今日はスープを作ってみた 美味しいお酒が進んじゃう<笑>昨日昨日ね友達がうちに来てて12時ぐらいから夜7時ぐらいまでずっと飲んでてすごい7時間本当にぶつ続けで飲んでた楽しかったけど朝起きたらちょっと二日酔いかなとも感じたんだけどそれよりも胃もたれがすごくて。 びっくりした、自分でキムチ白米、うん、足りないなもう一個解凍しようかうんうんうんうんうんなんうんうんうんうんうんうんうんう つまみを追加するか悩む食べてたらすごい胃が元気になってきちゃって今すごい今絶好調にお腹ペコペコ<笑>どうしようえここでやめると痩せられるんだろうねそれはね分かってんの あれは分かってんだけど止まんなくなるんだよね結構何倍でも食べられる、うん、美味しい今明太子ちょっとだけ残して白米がなくなってしまったさあどうしよう 私の胃は疲れてた加工系今は絶好調今ね何で悩んでるかって言ったらた白米を足すかお惣菜屋さんでさっき買ってきたエビフライを助かれ悩んでる<笑><笑>エビフライ今焼いてる。 はい、終わって。<笑>なんかね、今日まだ全然飲めちゃう気がしたからあのね、エビフライにしたい<笑>おうお、乾杯<笑>ちょっと焦がしちゃったエビフライ様でございます一<笑>本でございます<笑>いただきます 白いご飯が欲しくなる。<笑>ダメだ、これ。ご飯をチンするか。うん、よいし赤くなりも持ってきた。<笑>戻す、ね。<笑>それでは、改めましていただきます。そして、乾杯 ってくるともう無限ループで今度スープがほとんどなくなってきちゃったからスープ足そうかとか思っちゃう。 フんない が、ま、おかわりしたのでたっぷりあるのでこのおかずたちと楽しみたいと思います乾杯<笑>絶対アイスだけは食べないんですねそれは本当にそう思ってる大丈夫うん じゃあ仕上げていきます昨日の残りの味噌汁とガチャコしてどうぞようこそ牛肉の世界へこんにちはちなみに昨日の味噌汁は卵とえのきとほうれん草ネギも入れちゃう よしここにナムル、マやしナムルも入れちゃう。<笑>もう何でも入れちゃうよ。おい、ああいいね。さあ、いいねいいね火をつけよね。こちらを入れるよ。小さじ二ぐらい。濃いかわ か, か, かんないから大体。はい。煮込まれるまでちょっとゆっくりします。ああ。 いい香り素晴らしこれで煮立ったら完成。